インンクチャンネルはい皆さんこんにちはこんばんはの人もおはようの人もおやすみーの人もこんにちはというわけで始まりましたインンクチャンネル今回は2019年最初の G1 フェブラスステークスの予想をしていいいきたいと思います昨年のチャンピオンズカップを勝ったルヴァン・スレーブはいませんが素晴らしいメンバーが揃いましたね。 それでは予想の方に移っていきましょう。インクチャンネル本名はインティ前回の東海ステークスに続いて、この馬に運命を託します。まずはその東海ステークス、今回はなんと映像があるんですよ。それではご覧ください。 ですまだまだ全然距離はねみんな開いていないのでこの先どうなるかが楽しみですね相変わらずインティーが一番最初に走ってますねそしてこっちに戻ってきました相変わらずインティーが一番最初であまだ変わってません自転にスマハマがついていますさてさて こっからねまだどうなるか全然わからないのでハラハラハラハラ抜きをでもちょっと距離が開いてきましたねおお お, おー開いた開いたいやでもいつの間にかスマホハマがああ次のに抜かされていますチュワリシャードに拾われて追い抜けるのかどうなるかでもいや抜けない ステークスの勝ち時計はレースレコードでしたし同じコースで行われた去年のチャンピオンズカップよりも早かったんですよ G1 でも主役は譲れませんねそして対抗はゴールドドリーム黒三角はオメガパフュームとしましたこの2頭はクレの東京大商店で対決オメガパフュームが勝ちましたがゴールドドリームは直線入り口で 少し窮屈にななるシーンがありました決した決て力負けではなかったと思います2年前にこのレースを勝ち去年も2着この舞台ならゴールドドリームが上だと思います白三角の1投目はサンライズソア JBC クラシックチャンピオンズカップと g 1で連続して3着ですしこの条件との相性もバッチリですその他の他白三角には コキキッンングとサンライズの場それではここで2頭が出走したネギシステイクスの映像を見てみましょうスタートです私の勝ったえサンライズノバサンライズノバは今まだすごくちょっと後ろにいる状況で今先頭走ってるのはマテラスカイですねこのまま逃げ切るのかどうかそしてサンライズノバも頑張ってほしいですね まだまだ大きな動きは見られませんモテラスタイモテラスカイが先頭を走ってサンライズのバはまだ見当たりません何のどこにどこにいるのでしょうかそしてそしてそしておおだんだん動き出してきました 小のキッキングはさらに距離が伸びる点が不安視されてますがこのレースぶりなら意外と大丈夫なんじゃないかと思いますそれに対してネギシステークスで惨敗したサンライズの場出遅れを挽回しようとして動いたのが裏目に出たと思います昨年4着ですし巻き返しがあっても驚けませんねインクチャンネルさてさて馬券ですがまずは本命のインティーから。 ゴールドドリームオメガパフュームへの馬連を2点そしてインティーを1着にした3連単のフォーメーションで勝負してみたいと思います余裕があれば3連服を買い足したり上位3頭の3連単を買い足してみたいですねインクチャンネル今回はフェブラリーステイクステクの予想をお届けしましまた今年最初の G1 ですからしっかりと当てていきたいですけど。 それ以上にテストが楽しみですね。それでは皆さん良い週末を。それじゃまったね。